本日ご紹介するのは当チャンネルでも最も視聴回数の高かった AI ボックス。こちら、カーリンキットのハイエンドモデルになりますで。今回ご紹介するこちらのハイエンドモデルは T ボックスプラスといったものになります。こちらのご紹介を本日いたします。今回のご紹介の観点はスマートに使えるということがこの カーリンキットの2ミリになりますので、実用性を兼ね備えた機能についてのご紹介をしていこうと思います。で、まず、実用性が高いということで、スマートに使えるということなんですけれども、どういったことかと言いますと、今、こちら、すでにカーリンキットを起動しているんですけれども、例えば、今、エンジン止めます。で、買い物に行くということで、まあ、例えば車を降ります。 で、買い物から戻ってきたということで、またエンジンをつけます。そうなったときに、まあこちら、ディスプレイオーディオが起動して、カーニングキットの OS が起動するわけなんですけれども、この状況を見ていただければと思うんですが、で今、こちら、アンドロイド11、今回搭載されてるんですけれども、 こちらが今、起動が始まっておりまして、Android OS に切り替わるようになります。で、私、先ほど YouTube 見てたので、このように YouTube に切り替わるんですけれども、まあ今、このような形で、また自動的に AutoKit T-Box Plus ということで、CarPlay に今、切り替わります。で、今これ、Bluetooth を接続しているので、CarPlay に切り替わっているんですけれども、 このように何もやらなくても即座にカープレイに切り替わってくれるという非常に実用性の高い機能が備わっているというのが一つ大きな特徴になります。でさらに今音楽再生してなかったんで音楽が自動的に流れなかったんですが例えば今音楽を流します。で、著作権が 関連してくるので、今無音になっているんですけれども、まあ、この状態で、例えば、さっきみたいに、エンジンを止めて、外出して、で、また、ことを終えて、戻ってきて、車を動かそうと言った時の状況で、どうなるかというのを見ていただきたいと思うんですけれども、で、で Android OS が、 起動しまして、次に YouTube が表示されます。これ Wi-Fi 繋がっているときは、YouTube すぐ見れるんですけれども、今、Bluetooth が繋がっている状態なので、でここで、オートキット t T-Box プラスこのアプリが作動して、で、カープレなんですけども、すぐにこのような形で、自分の聞いている音楽、先ほど切った場面なんですが、そこにすぐに飛んでくれるといった、 こういった非常に実用性の高い機能性が備わっているというのが一つ大きな特徴になっております。これ非常に使いやすいところになります。もう一点なんですけれども、これ今回はカープレイでのお話だったわけなんですけれども、このカーリンキットは Android OS がついておりまして、YouTube や ネットフリックス、スポティファイ、プライムビデオ、アメバ、ティーバー、動画も見れるということで、様々なアプリを使うことができます。そういったときに、ネットを使う場合は Wi-Fi に接続しなければなりません。前回のモデルは、この Wi-Fi と Bluetooth が同時でつなげられて、 接続の切り替えを行わなくてもスマートに使えたんですけれども、そこが非常に大絶賛だったんですけれども、今回は残念ながらそれが使えなくなっております。なので既存の AI ボックスと変わらないところ、変わらなくなってしまったんですが、まあ、Wi-Fi をまあ接続します。Wi-Fi 接続する前には Bluetooth を一度切っておく必要があります。またテザリングする場合は、 インターネット共有の画面を開いておく必要があります。その状態で、ここのスイッチを入れます。こちら、iPhone。こちらです。で、このような形で繋げて、で、YouTube の視聴等が、まできるようになるということで、今まで紹介した AirBox と同じ使い方になってしまったっていうのが少し残念なところではあるんですが、ますぐに繋がってくれます。 著作権等もあるので、私のページでご紹介するんですけれども、まあ、以前ご紹介させていただいたカーニングキットの V さん、非常に多くの方に見ていただいて、すぐに引っかかるようになっているんですけれども、まあ、こちらの動画を見てみたいと思うんですが、すぐにパッパッとこう、レスポンスよく開いて動画を見ることができるということになります。 で、この状態で先ほどのカープレートを同じパターンで車を離れなければならないといった場合どうなるかを試してみたいと思うんですけれども一度エンジンを切ります。車から、ま、車に戻ってきたと想定してもう一度エンジンを始動します。そうするとどうなるのかということを注目して見 て, 見ていただければと思います。で今 YouTube で, で即座に wifi が接続されるようになります。でもすでにアカウント自体も入れてあるんで自分のアカウントでページがパッと開くようになっております。さすがに先ほど見ていたカーリンのページには戻らなくはなってるんですけれどももうすぐに履歴から追えばこういった形ですぐに 先ほどの動画にたどり着くことができるということで、こういったところも非常に実用性の高い機能になっていると。毎日使っても使いやすいよねって思えるような機能になっているというのが特徴になっております。で、次にこちらのカーリンなんですが、この仙台モデル こちらのモデルに対して今回何が良くなったのかというところをご紹介していきたいと思います。でまず一つ目なんですけれども、2画面で表示ができます。でここを押していただくことによって、まあ、こういう形で2画面表示ができます。例えばもう一つのページをマップにしたいといった場合、こういったマップのアプリも入っているんですけれども、こういう感じで2画面で 表示するということが可能になっているということになります。まあこれ Google マップ入ってないんですけれども、例えば Google マップにしたいと言った場合は、こちら、プレイストアから検索をかけていただければ、Google マップ、 はい。こういったところの作動も非常に早いです。で、この辺が安いモデルとハイオンでモデルとのやっぱり大きな違いになってまして、安いモデルの AI ボックスになってしまうと、やっぱりこの辺の作動が少し遅かったりします。ですけれども、こちらは非常にレスポンスが良くて、特にストレスがかかるような、 鈍さみたいなものが全くなくて、あっという間にインストールが完了するということで、非常にサクサク動いてくれるというのが、まあ大きな特徴になります。まあそこが価格の違いによって大きな差が出てくるところになりますし、まあ、CPU 自体が大きく異なるということから値段がかなり変わってくるということなので、まあ、CPU がそこそこ大きいものが付いているので、まあ、このような形で2画面で作動させて使うということが できるわけなんですけれども、まあこういった使い方ができるというのが、まあ大きな特徴になります。で、また、YouTube だけじゃなくて、こういった Spotify、こういったものももちろん使えます。で、これはまあ音楽なので Amazon Music みたいなものになるわけなんですけれども、まあこういったものも使えますし、 でプライムビデオ。こちらは、まあ、著作権信号等の影響。ミラーリングになりますと、HDCP という著作権信号の影響によって見れないコンテンツがあったりするんですけれども、これはもうネットでそのまま見ることになりますので、特に著作権信号の影響というものも関係なく見れてしまうというのが特徴になります。非常に素早くパッと映ってくれるというのが、 特徴になるかと思います。こういった感じです。はい。こういった感じでパッと見れるというところが特徴です。ただ一つだけこのカーリンの欠点がありまして、同時で表示しても動画自体はどちらか一つしか見れません。ちなみにオッドキャストの PCS40 は 両方とも同時再生ができますし、HDMI の出力端子がついているんですが、3画面同時で見ることも可能になっています。まあ、そういう意味では少し、オッドキャストに比べると劣ってる点っていうのもあるんですけれども、まあ、価格的にまたオッドキャストとこのカーリンとで2万円ぐらい違ってきますので、3万円台のパフォーマンスでということで考えるともう十分な性能を持っているんではないかなと思いますし、 音声自体も、ホットキャストの場合ですと、同じスピーカーで出力しなければならないので、動画が、動画の音声が混ざって聞こえてしまうという、ちょっとこう実用性に反するような、まあそういった機能になってますので、まあ特にいらないのかなという気がします。なので私はもうどちらか一方で動画が見れれば十分なんではないかなと思います。まあこういった使い方もできるということになります。でこちら皆様もよくお使いのアベマ、アベマ TV。 こういったものももちろん見れます。はい。パッともうストレスなくそのままサクサク動いてくれる。とにかくもうレスポンスがいいというところです。そこは非常に違和感なく使えて普段の日常の実用性の高い機能性に繋がっているということになります。で最後にこちら動画も再生ができます。 で、動画が再生できない AI ボックスがあったりもするので気をつけなければならないところなんですけれども、こちらは安心して動画の再生等も可能になってますで。例えば、ドライブレコーダーの映像でもいいと思うんですけれども、こちら。これは非常に好評いただいております、プロミードのドライブレコーダーの映像です。 通常の動画ですと、こう動画のコマが荒くて、動画自体がこう滑らかにスムーズに再生されない AI ボックスもあったりするんですけれども、こちらのカーリンキットはそういったことが一切なくて、全く問題なく動画の視聴が可能になっております。で戻るときはお越しいただければ戻ります。非常にこの辺も使い勝手が非常にいいです。 あと、こちらは動画のファイル VLC というアプリなんですけれども、それ以外でもこちらのアプリで見ることも可能です。まあ、こちらの方が非常に使いやすくて、私個人的にはすごくいいのかなと思っているんですけども、こうやって一括して動画のファイルを見ることが可能であると。 で、サムネイルももちろん開いてくれますので、非常に見やすく、すぐに動画が咲かせる。まあ、こういった感じで動画の再生もスムーズにできると、まあ、いうことになります、はい。動画自体もスムーズに再生されているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。はい、これでまあ、ホーム画面に戻ると、まあ、いうことです。 はい。まあ、こんな感じで使うことが可能ということで、やはり、以前紹介した2万円台の AI ボックスとは違って、3万円台の AI ボックスになってきますと、ま、カープレイ、アンドロイドとの切り替えというのは、ま、2万円台とそんなに変わらないですけれども、YouTube を開いて、動画を再生するときの、ま、こういった処理速度、このレスポンス、ま、こういったところが、ま、非常に 高いと、まあ、いうことと、CPU の処理速度が高いので、まあ、こういった2画面で表示をすると、まあ、いうことも可能であると、まあ、いうことになります。まあ、この感じで、マ、まあ、トムプライムの場合ですと、止めたところからまた再生ができるとか、まあ、そういった実用性の高い機能もしっかりと兼ね備えていて、使いやすいというところが、やはりこの3万円台の AI ボックスの特徴に なってくるかと思いますし、購入する価値につながってくると思われます。ってことで、今回はこちらのカーリンキットのハイエンドモデルであります T-BOX Plus のご紹介を、今回は実用性を兼ねた機能に包括してご紹介をさせていただきました。当チャンネルではこういった新しい車系のガジェットを 最新しておりますので、ぜひ最新情報を入手したいという方はチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。